皆さん、こんにちは。今日はこちらの AI ボックス。今までオッドキャストを紹介してたんですけれども、今回非常に安くて、なおかつ使いやすくてコスパの高い AI ボックス。こちらの方をご紹介したく動画の方を配信いたしますで。今日ご紹介する AI ボックスはこちら、カーリンキットという この AI ボックスになります実物はこちらになるんですけれどもこちらが今回ご紹介します AI ボックスカーリンキットというものになりますこちらはまず価格なんですが2万6千円 900円だったと思います。大体2万7000円ぐらいの価格のものになるんですけれども、それでいて、YouTube、プライムビデオ、Amazon、まあ、ネット、まあ、そういったものが、車の中でも使える AI ボックスになります。こちらを今日はご紹介しようと思います。この AI ボックスの特徴、ご紹介をいたしますで。一番最初に立ち上げるページでご紹介した通りなんですけれども、 このように、Bluetooth と Wi-Fi、これが普通にもうパワーボタンを入れた途端にすぐにつながるようになるということになります。で通常今まで私が使っていた、まあ、オッドキャストなんですけれども、あれは今一つつながりが悪いというのもありました。でかつ、この Bluetooth と Wi-Fi が同時接続ができませんでした。 で今回、これが同時接続できるということが非常に画期的になったということで、まあ、使いやすい AI ボックスということになります。はい、じゃあ、どういうふうに使いやすくなるかということなんですけれども、例えば、YouTube をまず見たいというセチュエーションがあると思うんですけれども、まずこちらを立ち上げます。 で次なんですけれども、こちら、ここを押していただくと、すぐにこういった形で分割2画面になるということで、まあ、これもすごく実は使いやすいポイントなんですけれども、特に操作上でなんか 迷, う迷うことがなく、すぐに使えてしまうということがあります。で私が今 すごく便利だっていうところをお伝えしたいのはこちらですこの Bluetooth とこちらのネット Wi-Fi これが相互に使うことができるということになりますアマゾンミュージックで聴きたい曲っていうのがあると思います著作権が引っかかってしまう場合があるのでゼロにしちゃうんですけれども例えばこういう形で今アマゾンミュージックの 曲を今再生してるんですけれども、こういった形で Amazon Music が聴けたりします。でも例えばもう Amazon Music を聴きたくなくて、今度ネットを見たいよねっていう時に、ネットをこうやって見ることができます。例えばこういう感じで。はい。待って、ネットで、ネットにある、例えば曲であるとか、動画であるとか、そういうものもすぐに 見れてしままううということいこになりますで今までというのはどういうことがあったかというと、今までは、いちいち Wi-Fi だったら Wi-Fi、こちらは Bluetooth でつなげている Amazon Music ということになるんですけれども、いちいち切り替えをしないといけないという状況でした。それが、これ今回切り替えなくて、そのままもう即座に例えばこっち見たいなといったときには、 こっちが止まって、こっちの Bluetooth 側が音楽で聴けると、まあ、いうことになります。それが非常にこのカーリンキットというのは使いやすいということで、まあ私が一押しで AI ボックスお勧すすめできるとしたらば、このカーリンキットになります。もう一つは冒頭でもお話をしたんですけれども、もう一度説明をしますと、例えば、 まあ、車、降ります。で、また車から戻ってきたとします。そういったときに、パ、ま、ワ、あ、ーボタンを押します。で、携帯はいちいちまあ出すのめんどくさいというのがあるわけなんですけれども、一旦接続してしまえば、このように見ていただければ分かるんですけれども、まあ、このようにすぐにつながってくれて、 まあ、ここは普通通常通りなんですが、さらに今、こちら、Bluetooth つながりました。で、このような形で Wi-Fi も自動的につながってくれる。ちょっと時間かかっちゃったんですけれども、このようにほっといてもちゃんと Wi-Fi までつながってくれるということです。ここが非常に使いやすいことになります。で通常ですと、 このように、例えば繋がらない場合ですと、いちいち、まあ、このような形でパネル操作をすることになるわけなんですけれども、まあ、通常ですと、ここ、ここの部分なんですが、まあ、ここで切り替えをしていく。まあ、今、繋がっているんですけど、まあ、例えば繋がらなかった場合というのは、ここを押す。ホットキャストなんかそうなんですけども、まあ、ここを 押してまあ一度つなげてしまえばすぐつながっちゃうんですけれどこれは比較的つながりやすくて、まあ、すぐに、まあ、自動でつながらなかったとしてもここの部分でピット押してあげればすぐにつなげることができるということでこの Bluetooth や w i f i の接続の感度も非常にいいというところも使いやすいポイントになっています。 さらに使いやすいところはどこかといいますと、まあ、一度このように動画の画面、見ていった動画の画面、見たい動画の画面を立ち上げる必要っていうのはあるんですけれども、ここを押していただければ、このように見たいものが二分割で見ることができる。 まあ、よくあるセチュエーションとしては、これナビとしてもともとついているものなので、わからない道を走っているとき、でも動画を見たいというときもあると思うんですけど、そういった場合は、ここを押していただければ、今こちら Amazon になっちゃってるんですけど、例えば隣を YouTube にしたいという場合でしたら、今地図でもう一回 YouTube を選択して、 こういうふうにすれば、はい、こんな形で YouTube とマップと、まあ、見れる。だから動画を視聴しながら、このような形で Google マップを使うことができるので、特に道を迷 わ, な迷わずに、まあ、動画も見ながらドライブすることができると、まあ、いうことで、すごく便利な 機能になっています結構シンプルなようで、実は今までのオットキャストって、なかなかそこまで配慮されてはいなかったというのが現状です。で、またちょっと繰り返しになるんですけれども、例えばもう動画が飽きちゃったよねって言ったときに、まあ、こういった状況で見ることが結構多かったりすると思うんですけれど、じゃあ今度音楽聴きたいよねって言ったときは、ここを、このような形で、AmazonMusic の音楽等も聴けるということになります。 今、携帯で撮影してるんで、携帯で撮影してるときに、これを入れて再生しちゃうと、ビデオ、ビデオの収録が止まってしまいます。なので、GoPro を今使ったんですけれども、まあそういったことができるということになります。でさらに、便利な機能がもう一個ありまして、こちらになります。ここです。 動画を見ることがこれもできます。まあ、動画といっても YouTube とかプライムビデオとかではなく自分が収録した撮った動画になるわけなんですけど例えばこういったものを社内で見ると、まあ、いうことも可能になります。まあ、これ GoPro で撮ったものなんですけれどもこういった形で例えば こんな感じで見ることも可能でこれに関してはここに書いてあるんですけれども、まあ、ボリュームだったりシークそれからブライトネスって書いてあるんですけれども、まあ、指でこう操作するということが指で操作することによってまあボリューム調整このような形で来たりとかそれからこんな感じですね。 動画を早送りしたりとか、それから、こちらの明るさ調整をしたりとか、まあそういったことができるようになっています。で、ちょっと小さすぎて見にくいよねって言った場合は、ここをこういう形でスライドしてもらえれば、こういった形で見ることができるということで、最近のこの ナビに関して私の今これ使ってるナビはもう5年前なので結構古いナビなんですけど最近のナビは高性能になってるんですけれども SD カードが読めないケースも結構あったりしますなのでそのデータの形式によって見れたり見れなかったりっていうのが結構あったりするんですけれどもこれは結構いろんなデータ GoPro でも、まあ、今回のようにこのアクショングラスでもそういった特にカメラにとらわれなくても え、幅広く動画を見ることもできますので、汎用性としては高くなっているということなので、すごく使いやすいです。まあ、こんな感じで使うことが可能だということで、この機能で、この機能で価格が今までのオッドキャストよりも半分ぐらいの価格帯で買えるということで、まあ、せっかくなので、 ちょっと Amazon でお見せするんですけれども、ここを打っていただきますと、このように、ここの商品が出てくるんですが、このカーリングキットという、今回ご紹介したのがこちらの AI ボックスになるんですが、こちら22年モデルのものになっています。で、もう一つお伝えしておかなきゃいけないのは、こちらに関しては、このように SIM カードが使えるようになっています。ただし、SIM カード繋がる領域というのがあって、 3G ですと繋がらないので、4G の状態ですと、シムカードを使ってネットを接続して動画を視聴したりすることが可能です。なので、シムを使って視聴するということも可能になるので、その場合ですと、このように Wi-Fi を繋がなくても視聴することも可能なものになっています。で、気になる価格としては、26,599 円ということで、 約2万7千円ぐらい。まあ、そのぐらいの金額で YouTube 等の視聴もできてしまうということになりますので、Oddcast よりも1万3千円ぐらい安い価格帯で、非常にコストパフォーマンスの高い AI ボックスになっているということが言えるかと思います。はい。ってことで、今回はこちらのカーリンキットの AI ボックス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 いたしますそれでは失礼をいたします。